こちらはい、ええー、五月の六日、えー、土曜日になりますの朝の日の朝の見回り行ってみたいと思いますはいねタクスマイクの欲しいとこですけど行きましょうさあって。 はい、今日も、えー、天候は半分晴れの半分曇りってとこでしょうかはい風もあまりなく過ごしやすいかなって感じですかねそろそろ皆さんゴールデンウィークも終わりですからねえ奇に今日とか明日、今日うか はいでそのお帰りの際に是非美佐子ストレッチフォームに寄っていただけたらいいなと思います<音声>はいいつものように。<音声> します。はい、まずは牧場の朝の見回り、行きます。はい。モールデンウィーク盛況で小松菜がなくなる。ことが多いですね。 ダチョのすけも泣くんだなすげえまだやってる終わった<笑>、ね、珍しくダチョのすけが泣き声泣き声ではないんですけど泣いてましたね はい。おはよう。おはようございます。<音声><音声> あ, ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい。はい、毎日。ほぼ毎日おじいちゃんが。ね、お茶菓子をくれます。ありがたいですね。お菓子に困らないよ 食べ物飲み物に困らないですね、ここで働いてるとありがたいことにはい、おかげさまで、ともちゃんもこにたんも楽しく働けてます。ね、ダチョウをね、毎日眺めてるだけでも、日々のストレスがリフレッシュされるってもんなんですけれども、はい、えー、と卵があまりないですね、最近。 卵があまりにもなくってちょっとともちゃんが困ってますねなんで困ってるかというとの今入団の時期なんですけど入団するにあたってそのある程度のね卵の個数が必要なんですよね。なんですけど個数が足りてない。入れる 個数が足りてないんですね絶対数がそのだからみんなにバカスカ産んでほしいんですけど産んでくれと言って産むようなね物分かりのいい子たちではないし産んでくれと言って産んでくれたらねそんな楽なことはないんですよね相手は生き物ですから。 そういったところ。働く上では。ね、ちょっと大変なところであったりもします。新しい数ができて。頑張るね。みんなおはよう。はい、ハムリットおはよう。今日限界。はーい。なんとまあ。本日も。卵が。ゼロに。近いのかな。 朝は卵ゼロですかねこのままだとはいそれでは最後のラストチャンスメスの楽園行ってみましょうメスの楽園と言いつつ1羽オスのスプラがいるんですけどまあそこはねあれですよ まにはこうやって写すったほうがいいのかなねはーい最近自撮り棒で撮るということを覚えた子ここにいたんですけど毎度ね腕を上げてるので疲れますはーいあるかなあげ<笑>おはようスプラ はい、おおみシみしみシって言ってはいはいはい後輩の練習かマウントか分かりませんがかわいそうかわいそうみしみしってもうちょっと上手に乗ってあげればいいのにはいはい練習でしょうねまだまだこの子は まだそういう時期じゃないとは思うんですけどはいはいこのまま続けてヒナの方行ってみたいと思いますえ今日はともちゃんいないのかって今日はお休みですはいお兄さんが一人でお送りしてます コニタンのファームをいてくれると嬉しいんだけどな。ね、街中で見かけてコニタンですかみたいなね、そんな日が来ることを僕は望んでるんですけどね。はい、着きました。皆さん。よし、行きまーす。さあ ど, んどん行こうなるか。 まずはライトをつけますってパーッとねはい、えー、エアコンは27度でつけとおりますはい、避難の快適な室温は30度前後と言われています 時代の気温室温前日の髪を抜き届きまして、はい、5月の6日ということで子供もの日の次の日ですね時刻は8時20分ぐらい 28.6 度の室温と 37% の湿度。 くないと二三四ですね。この二つに分けたみたいです。はい、ということで。三。メカノンが買っていきます。前に、太陽をつけます。か。 右足下は 30.3、ねはい、度。 3 .3 度とラ、はい、インドは持っていっちゃうか。な しい子ですね。はい、ののます度今床にがめちゃくちゃゃくあるな 天気暑いですねこの私の中 は, はい、この子の邪魔な餌は見てないみたいです ね。はい、いくらよく食べてます。お水もしっかり飲んでみると。ヒーターで明るい場所は。よく食べられるみたいです、ね。こっちの方はちょっと残ってるのかな。はい。餌皿一つに残っているだけで、他の二つは残って食べています。 お水の方はね、残ってますけどまあ、ちゃんと飲んでいるので大丈夫だと思います、うん、はい、それではれ時間置きにきそうかなはい、このまま 少しいい、ね、の間、ひなのをね、時間を切ってお楽しみください。 子たちはじい然な か, かなか子たな。 あ。 はいはい、餌、はい、と水やり終わりました。 ワンちきんはに興味がある、はい、<笑>こ番 食べな。いいね。五番がせっかく食べてたんで、八番が つ, ついて邪魔しちゃったよ。ね、いいよいいよ、五番ちゃん食べな。 ちゃんとご飯食べたよダメだこの目をついてダメご飯食べて可愛<笑> い, いね。 今は僕の袖に興味があるのかな。はい。さっきは五番のアイスを五番食べてたんですけどね。欲しいな。しっかり食べないとダメだぞみんな。 元気に育ってねあらかわいいまたの間からこんにちははいということで今日は朝の牧場の見回りと日傘のお世話でした